マサチャンネルをご覧の皆様こんにちはモータージャーナリストのマサです皆様お元気でお過ごしでしょうか今日はですね前に非常に問題になって炎上いたしましたこちらデイトナのですねエンジンガードこれですこれですこれねスライダーエンジンガードスライダーって言うんですけどもこれのデイトナに付属してきたそのままの部品でですね組み付けるとですねこのネジが長くてですね 突き出てるんで、すよで倒れた時にこれがたわんで、クランクケースを傷つけてしまうというところをですね、まあこういうふうにしたら傷つかなくなりますよっていうのをですね、やっていきたいと思います。でね、本当は、ダンボールも用意して倒したかったんですけど、ちょっとね、一人じゃ無理です。なので、誰かできる方がいたら、ちょっと実験していただきたいなっていう他人、他人、他力本願なんですけど、えっ、ー、と、まず、 ちょっと見ていただけると分かると思います。デイトナさんから最初についてきたネジはこれ。これね。これ何ミリかっていうと30ミリですね。このネジのここの部分が30ミリです。で、今回僕が付けたのはこの20ミリっていう20ミリのこのネジに変えました。これだと出っ張らないです。で、現在最初からの 標準で付いているこのネジでどのくらい出っ張ってるのかっていうのをですねまず確認していただきますちょっと見ていただくと分かるんですけどもあ、そうそうこれね、あえてまたがって右側です左側はもうちょっと隙間があるので後で見ていただくんですけども大体ね、このエンジンガードのど真ん中ぐらいにつけた状態だとこのぐらいの出っ張りがあります指はね、入らないですね指までは入らない だからここの隙間というと結構少ないんですよどのくらいかなちょっと測ってみましょうか測れないけどもどうでしょうねこのくらいかな 5mm4mm ぐらいしかこのネジの先端とこのクランクケースの隙間はないですで倒れた時にこれがたわめば容易にこのクランクケースが傷がつくっていうのは 想像がつくかなと思います反対側もちょっと見てみましょうか実はね反対側の方が隙間があるんですよねこれもちょうどこのエンジンガードの真ん中にサイダーが来ていますそうするとねちょうどこのねここですね出っ張りの 頂点がねククランクケースの一番出っ張っっ張ててる時に当たってきますここはねもう指がこう入りますからねだからまあ 1.5 ぐらい下手したら2センチぐらい隙間があるんじゃないかなという感じがしますなのでこっちはワンチャン倒しても多分ここまでは到達しないのかなという感じはするんですけども問題は向こう側ですねこうやって見ると分かるかな 見えるかなどうですかこの隙間です。ほとんど隙間ないですよね。これはね、相当厳しい状況になるんじゃないかなと思いますね。倒したらもう容易に、このネジがクランクケースを傷つけるということになると思います。ではですね、こちらの僕が買ってきた 20mm のもの、こちらに付け替えてみたいと思います。 で今付け替えてみたんですけれどもまあ見てのとおりネジの出っ張りはなくなりましたなので倒れた時にたわんでこのスライダーがこのクランクケースに接触はすると思いますただネジ屋の頭ではないのでさほど傷つかないのではないかなという感じがします ちなみにこのガードのエンジンガードとこのクランクケースの間っていうのはそこそこ隙間があるんですよ。なので視聴者さんからも言われたんですけどももし問題なければこのスライダーをつけないというのも手かなと思いますね。ちょょっと外ししてみましょうか1回 今スライダーを全部取り外した状態ですそうすると隙間はこんだけありますねこんだけいます指1本全然入る隙間があるの で, でしかも横から見た時にちょうどねクランクケースの真下そうですねこの角よりも若干下なんですよねわかりますこのここが一番一番出っ張ってるんですけど これよりも下なのでス ラ, イスライダーっていうかこのエンジンガードがだからたわんだとしても一番出っ張ってる部分にぶつからないと思うんですよねこれこっちからとっとわかるかなこう見ていただくとここの一番エンジンガードの上の部分がここのクランクケースの一番出っ張ってる角よりも下なので もしこれがこっちにたわんだとしてもここの下に入りますよねここの下にってことはこのクランクケースを傷つける可能性は非常に低いんじゃないかなと思いますなのでエンジンガードが傷ついてもいいっていう方はスライダーはなしの方がエンジンは傷つかないと思いますということでですね結論としてはエンジンガード という意味ではではすねエンジンガードは傷ついてもいいのでクランクケースとか傷つけたくないという方はですねこのスライダーを取り付けないというのが一番良さそうですね。で取り付けた場合もネジを 25mm からこの短い 20mm ですね。20mm のこれはもう本当にホームセンターで売っているのでこれに付け替えると。 ネジ自体の出っ張りはなくなります。ただ、スライダーのここが設置するので、その時に、まあ、僕もに傷がつくんじゃないかなと思うんですよね。僕のみたいにですね、こうネジのう後ろでですね、こう突き刺しちゃうみたいなことはないと思うんですけど、やっぱり傷はつくと思うんですね。だから、安全策、本当に安全策としては、つけない。スライダーをつけないっていう手が、 あるるぞととといいうことになると思いますでね今回にわざわざねなんでこんな動画を撮ったかっていうとですね僕ねあのデートになって日本のメーカーじゃないですかでクロスカブの時にね某 A 風某っていうところのねウィンドシールドをつけた時にすっごい傷ついてくんですよもうカバーかけて外しただけでもうどんどん傷が入ってきてうわ本当品質低いなって思ってたんですけど。 デイトナさんんのは、ね、傷つかないんですよすよごく丈夫なのでそれからねデイトナさんをごひいきで何か部品があるとデイトナさんデイトナさんって言って使ってたんですけど今回ねこれをこれでネジが出っ張ってることでクランケースが傷ついて、まあ、僕はクランケースを交換したんですけどそのことをねメールしたんですよお客様相談センターみたいなところに。そしたらすっごい冷たい反応が返ってきたのね。 <笑>でそれはショート動画で出してるので概要欄から見ていただければあこういう内容で僕が送ってで返信がデイトナの返信がこうだったんだなっていうのは分かると思うんですけど本当に何だろうなまあ小バカにしてるっていうか「いやいやお前そんな当たり目だろ」みたいな感じの返信が来たんですよ。でねまあコメントを頂 い, いてる常連さんの中にもですね視聴者の中にも「もう僕はデイトナの部品は買えません」みたいなことを言ってる人がいるんですよね。 で僕もねやっぱり日本製でちゃんとした品質を持っていると思ってたしうん、えー、しかもそういう対応ですねまあ変な話なんだけどど う, いうどういう内容だったかっていうとその返信がね倒せませんと実際にはふわっと倒して大丈夫かどうかだけ見てますっていうことなんですよでもそれはそうだと思うんですよメーカーから借りてきてるから1台ねテスト用に壊してもいいような車両なんか買ってるわけないから。 だからふわっと倒してあ大丈夫だなっっててていいうううのは確認してますすことだとだだ思うんですねだけどそれにしてもその通常はそんなんで傷つかねえよとかってそ通常はそんなんでは傷がつきませんみたいなことが書いてあったりとかで僕動画の URL とかも全部貼り付けて送ってるんですよ。だけど多分見てないね。まあ見てる時間もないのかなと思うけどいやいやでもねせめてそういう。 困ってる人がいるよっていう の, のところに今ですね目を向けて欲しかったなっていうのがまあ僕の意見ですなのでこういう動画を出そうと思ったんですけど僕ねデートナさんってねちゃんとしてるメガだと思ってるんですよね今でもこういうことがあったけどだからより一層ね良くなる良くして欲しいためにもねこういう動画を出しましたこういう意見があるありますよっていうことですねで僕はこういうふうに声を上げたけど 同じようにこのだって純正だからねこれ純正アクセサリーでついてるパーツなんでつけてる方たくさんいらっしゃると思うんですよそれでねこういう風に傷がつくっていうところで言うと同じような思いをしてる人たくさんいると思うんですねだから一刻も早くねこの標準でついてくるネジをね変えてほしいのとかつ傷がつくのが嫌だったらまあスライダーはつけない方がいいです 個人の判断にお任せしますみたいなことをですね書いた方がいいんじゃないかなと思うんですねうー ん, なんかちょっと複雑な気持ちではありますけども一応解決策としてはスライダーを取り付けないというのが一番クランクケースを守ることになるのではないかなと思いますでスライダーを付けた場合には短いネジで。 付けてみてみくださいもしかしたらですねデートナーさんの方で対応してミリの短いネジに変わる可能性もあります変わる可能性があったらあデートナーさんって話聞いてくれるんだなみたいな感じはするけど俺は変わんないと思うよ、うん、だから自分でやるしかないと思う普通にねホームセンターで売ってるネジなんでこれに付け替えるだけでねだいぶ変わるんじゃないかなと。 思いますのでもし気になる方はですね CB650R 乗られてる方、えー、試してみていただけるといいかなと思いますおまけコーナーおまけコーナー<笑>なんかどっかで聞いたことある<笑>おまけコーナーですけども今ですねマサチャンネルはですねこの仕様で乗ってますスライダーここにつけないでここにつけてますでここは 倒れた時にまあ、これがあるとちょっと押されますけど押されてもここには設置しないという感じがするのでまあ、こ, もうここはもうスライダーつけないでやってますじゃあなぜここにつけてるのかってことなんですけどここね足乗っけられるんですよハイウェイペグ代わりにこれを使ってますここに足乗っけるとねめっちゃ楽なんだな<笑>というわけでここだけに今使っている状態でこの状態で、ね、この仕様で今乗ってますということをお伝えしてですね マサチャンネル終わりにしたいと思いますマサチャンネルはですねこの動画だけではございませんたくさんたくさん皆様のためになる動画アップしておりますのでこの後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてもしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたしますそれではマサチャンネルこれにて失礼いたしますさようなら